ごです今日はえっ、ー、と冷蔵庫の中に残っていた食べ物すべてで断捨離飯やってみましたこれで冷蔵庫はカップですこれどうーキャベツですねあと付け合わせの野菜で味噌汁みもささラダさで餃さ。 手のいですだからまだね、買い物からいかなきゃ何もないようになってます断捨離ですそれでは、いただきます ダメですね まあ散々すですか、3日から3日4日間暖かいというような春の初めの季語ですけ うん。 ドルサービスもうまいです。 すんごい心配してたって言われたんですけどそんな簡単にすいませんけどね。 牛和茶っていうのは中華料理食べに行く必ず注文しちゃいますね店に乗って味もかなり変わるんですけどやっぱり頼まずにはいられない食べ物の一つですね 今社会などはクリ ス, マスに。 取れませんからね、これだけは何としても直したいんですよ。 これは、じゃがいもに、ね、パセリが乗っかっています。うまいですね。 マナー、そうかもしれないとは。し、かそんなに、しゅうか、ん。 はないいとうものもあるくて例えば今自分のベッドが壊れているんですけど風呂沸くっていうか土台が。 あ<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>あ、もうちょっとした、ね。 う、uh、ん -huh.